マキナルト今お前が皆を一つにしているお前の生き様が皆に希望を与えたのだ次回のナルトプーデンは先を追う。